ようす筋トレをした最近筋トレがすごい流行ってるんですよね大学生でも高校生でも社会人の方々の中でも筋トレをすごい流行ってるんですよでも今から筋トレ始めない筋トレも袖始まってるんですけどどうすればいいかまだはっきり分からないたくさんのサプリメントの中からどのサプリメントを選んだのかまだはっきり理解してない話のためにこの動画を作りますえっとね 3回目の動画なんですけど、こういうウェイコーティングとか、フィーリングとか、HMV とか、b c a とか、こういうピリーウェイポーについて基礎的にとこやったら、おすすいできますの、ね、で、ぜひ行かないと。また、4回目で動画なんですけど、ジムと言えば、インドのスに行ってからの注意点についても。 全てのところから教えていきますの、ね、で、是非！